<笑>さあ、始まりました。少量チャンネルのようでーす。というわけで、僕たち、ついに。引っ越しましたー。ね。すごい。いい部屋に。<笑><笑> や ば, や, ば や, ば<笑>やばいやばいやば い, やばい<笑>バレてるバレるやばい上が筒抜けだ<笑>、はいはい「引っ越しました」と言いたいところなんですけれども今日はケアにやってきてます、はい、いやほにこういう部屋憧れるよねうん憧れる本当におしゃれだしいいねはい、ね、というわけで翔太もあ後ろの後ろのベッドがバレてる<笑>でもいろんなところにさやっぱタグ、うん<笑> ハグがついてるから、もうすぐわかるよね。<笑>嘘だっていうのが。今日は。うん。ここ、散策したいと思います。ね。いろいろ回ってみよう。ね、使おう。なんか、これくらいのさ、うん、広いキッチン欲しいよね。うん、うんうん、すごい。電気をつく。電<笑>気つくね。 うんねえいいねきょうはねラザニアが食いたいなラザニアうんラザニアはじゃあまず小麦粉からこれ食洗機なんだけえすごいじゃん夢ですねうん 夢<笑>ね、ラザニアだけラザニアあ<笑><笑>ラザニアあの、買ってこっうん英語、英語なんだけどあ、そうなんだ電話が英語なん<笑><笑>グッバイ本当だね、かっこい い, こ, い, いここ内戦内戦いらなくない家で内戦<笑><笑> でももう完全仕事部屋だよそうだねこれで翔太がさ、うん、動画編集とかやるんでしょうんちょっと俺もやりたいから代わってうんはいはいあっ予算いですねさん変わります <笑><笑>ね、あのこの家のコンセプトを教えてください<笑>そうですよね和室ですよねここ畳なんですけど全部作ったんですか自分でもともと借りた時からこの和室はそのまま畳の部屋だったんですけどあそうなんですねえ一級建築士ではないんですか、えー、とこの間それ落ちちゃって<笑>あっ ね、あ、そうなんですね。じゃあっ、ね。あ、そうなんですね。なんかちょっと、いきって、畳の部屋なのに、こういうローラー付きの椅子とか置いてみちゃってました、ねうん。あ、家土足壁なんですね、この家は。ここももともと物置なん、あ、あ物置って押し入れなんですよ。あ、そうなんですね。これは作ったんですかそう。あの、襖を取っ払って。ええー、すごい。あ、っっええー、あら。 すごいですねちきてみましたはい、以上でした<笑><笑>さあ、始まりました翔太好きはじめです今日はみんなが大好きなパスタを作<笑>っていきたいと思いますで、材料はですね、ま、こちらこれ な, なんかコーヒーのやつがありますねこれをブレンドしていろいろ作っていきたいと思いますまずですね、えっと、材料<笑> <笑>なんかいやでもいいこれいいアイランドキッチンっていう の, ちのえー、すごいすごくない<笑>いい天気ですね今日も ね, ね青空で今回のテーマはグですクチ、うん、ち, ちゃんャ<笑><笑><笑> いいじゃん綺麗じゃんうんあこっから撮るのありだなこれビールショットねかわいいね欲し い, い, い、ね、何だっけ<笑>んセブンルールみたいな<笑><ン> 昼ごはん食べたからね、うん、どれがいいそれこれ、うん、うま美味しい<笑>チー ズ, チーズベリー系のチーズケーキだーこれめちゃくちゃ美味しいのね。このチーズ がよく、うん、あのなんていうのチーズで<笑><笑>めちゃめちゃ美味しくてチーズがチーズでそれはチーズでしょう食べて食べてでさっきちょっと昼ご飯食べちゃったので、うん、ちょっとこれだけで満足かなそうだね、うん、結構がっつり食べたもんねそうだね、うん ちょっととか言ってガッツリとる<笑>何<笑><あ><笑>ダンディーさんダンディーさゲッツゲッツゲッツリターン <笑><笑>覚えてるここでさデートしに来たのそうだったねうん2年いつだろうえでもさ一緒に暮らす前だようん2年前二年前うん、うん、<笑>懐かしいね懐かしいね付き合ってたかなその時 えー、どうだっけ付きああおなかいっぱいですわ。 この駅も結構一個でさ、うん、ねよかったたかったどうだ<笑>そうだね。 そういうわけでですね。早や。え？もう終わりですか？え？<笑>もう終わっちゃうんですか？最後にこれを買ってきましたー<笑>。ホットドッグ。じゃあこれを食べて終わりにしましょうか。ね、これで百円で、ね、これで。ね。一つ。めっちゃ安い。一個ね百、うん、円。食べよう。べよううん。 おいしいうんうんすごいしいうんうんうんうんまあというわけで、うん、今回は「意見できました」の回でしたというわけで今 回, ここ今回はここま で, までにま、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますツいいイッターもお願いしま す, しますではまた